ようこそ弱肉強食の生徒会長選挙へはいどうも 皆さん、こんにちはね、チでス。ということで、皆様、お待たせいたしました。鬼滅の刃第2期、遊郭編、ダキの声優予想まとめ<笑>ということで、え、本日はですね、ランキング形式で5人発表していこうと思うんですけども、僕はですね、なんと、赤座の声優を当てているということでですね、自信まんまに、今回もね、予想していこうかな、なんて思うんですけども、まあ、あくまでね、参考意見にしていただけたらなと思います。では、早速行きましょう 第5位は釘宮いいじゃんどうせ知ったところで止めることなんてできねえわよ。はいということでね、えー、この方が演じたキャラはですね「銀魂の神楽だったりとか最近で言うと「呪術廻戦」のね西宮なんかをね演じております。ということで僕がこの声優さんを選んだ理由はですね、えー、この悪役らしさっていうのとその裏に隠れているロリップ。 小さっていうのを演技できるのは久木宮さんしかいないよねっていうことで永遠の消防隊のまさにハウメアなんかを想像して予想しましたまたですねまあ、僕は個人的に久木宮さんが大好きだということでランキングに無理やり入れさせていただきました<笑>ということでね第5位なんですけどもまあ、当たるといいですねということでね第4位早速いっちゃいましょうかね第4位はひかさ陽子 わかるわかる PK 楽しいもんねゲームだもの GGO だもの楽しんで何が悪いはいということでね、えー、この方が演じたキャラはですね軽音の秋山美代だったり「進撃の巨人」なんかも出ていてねフリーダなんかを演じております、えー、ということでですね僕が選んだ理由はですねこのやっぱ地声から伝わるセクシーらしさ っていうのと、なんかこう上から目線のド S 感っていうのが、まさになんか抱きっぽいよねっていう感じで、まああるんじゃないかなと思っております。あとはですね、まあ個人的にまあ好きだなっていう感じで<笑>あるんですけど、さっきからなんか個人、まあ個人のランキングなんで仕方ないんですけど、まあ僕は好きな声優さんだということで来てほしいななんてね、えー、思っておりますけども皆さんはどうでしょうかあると思いますか うんあるって言ってくださいねはいということでね、えー、3位いきましょう、えー、第3位は水木奈々いつもナルトくんを追いかけてナルトくんに追いつきたくてはいということでね、えー、この方が演じたキャラはですね ナルトのヒューガ・ヒナタだったりとか、ワンピースなんかも出ていてね、和の国編の小紫なんかを演じております。はい、ということでね、僕が選んだ理由なんですけども、このいい意味で伝わる昭和らしさというか、なんかまさにもう鬼滅の刃の世界にぴったしな声なんじゃないかなということで選ばせていただきました。もうすでにね、鬼滅の刃のキャラで演じていてもおかしくないような声質というか、なんか本当にいい、 感じのららししささとといいううかかかなんそういうような声質を持っている声優さんなんじゃないかなと思って選ばせていただきました。えー、皆様どう思いますでしょうかはいということで続いて第2位いきましょうか。えー、第2は林原恵綾波玲ならそうするの昔踊りやってたんだってね先生に聞いたの。 はい、ということでですね、えー、この方が演じたキャラはですね、コナンの灰原 イ, イだったりとか、エヴァンゲリオンの綾波イなんかを演じております。大物声優さんでございます。 はい。えー、僕がこの声優さんを第2位に選んだ理由はですね、このちょっと物寂しい感じというか、だけどなんかセクシーだよねっていうのが、すごくダキにぴったしなんじゃないかなと思っております。またですね、アニメでダキの過去編なんかもね、やると思うんですけども、まあダキのね、過去を知ってる方だったら、この寂しさっていう言葉でね、伝わるかなと思うんですけども、この感じがね、なんかちょっとまさにダキにぴったしだよねっていう感じですね。 はい、ということで皆様はどう思いますでしょうかということで、えー、第1位いっちゃいましょう第1位は、沢城美きようこそ、弱肉強食の生徒会長選挙へ。弱肉強食を断りとして、 美しく循環する閉じた世界はいということでですね、えー、この方が演じたキャラはですねルパン三世の峰ジ子だったり「ハンターハンター」のクラピカなんかを演じております。でね 僕が選んだ理由なんですけどももうこれにはもう圧倒的なね理由があってですねえ僕は声優予想ランキングをえ作るにあたってですねこういろんな声優さんのキャラの声を聞いてあこれいいなって思ったやつを点数化してランキングにしてるんですよなんですけどもこの沢城さんはですねもう聞いた瞬間にダキが思い浮かんでしまうほどダキだったんですよ もうかなりの大物声優さんだし、ダキのイメージにぴったしな声質を持っている声優さんなんじゃないかなと思っています。まあね、沢城さんは結構僕の視聴者の中でも予想している方が多かった声優さんなので、皆さんも結構沢城みゆきさんなんかはね、推してるというか、まあなんかダキの声優にぴったしだと思ってる方が多いんじゃないでしょうか。ということで、え、第1位は沢城みゆきさんでした。 はい。ということで皆さんの予想している声優さんはこのランキングにいたでしょうか、えー、この声優さんめっちゃダキにぴったしだよねとか、この声優さん良くないっていうコメントがありましたら、ぜひぜひコメント欄によろしくお願いします。ということで皆さん、次回はなんと牛太郎の声優予想をやっていこうかなと思います。ぜひぜひ、えー、牛太郎の声優予想なんかもね、今回のコメント欄に書いてくれると嬉しいです。読もうと思います。 ということで、えー、この動画が良かったとい う, という方は高評価、えー、そしてチャンネル登録、コメント、ぜひぜひよろしくお願いします。また次回の動画でお会いしましょうバイはい、ということでね、ちょっと関係ない雑談なんですけども、皆さん、進撃の巨人最終回読みましたでしょうか 僕はですね、進撃の巨人の最終回はね、動画にしようか迷っていたんですけども、結局ね、動画にできなかったということで、ちょっとここでね、えー、お話ししようかななんてね、思うんですけども、進撃の巨人最終回、ものすごく良かったです。もう結論が違ってものすごく良かったということで、まあね、どれぐらいの方が読んでいて、どれぐらいの方が読んでいないのかちょっとわかんないんですけども、まあね、進撃らしい終わり方というか、もうあの終わり方は本当好きな終わり方だったので、ものすごく感動しました。 もう本当にあの伊佐山め先生は天才だなと本当に本当にねその衝撃を受けるような最終回というか良かったなと本当に心から思えるそういう作品でした、えー、僕がですねもう読んできた漫画の中でもこんなにいい終わり方ってあったかなっていうぐらい本当にいい終わり方だったし最初から最後まで見ると本当にあこんなにすごっ いいまとめ方をしたんだなっていう、そんな素晴らしい作品だったので、歴代読んだ漫画の中でもトップというか、もう本当に鬼滅よりもちょっと割り方は良かったなって正直は思い、思いましたね。完結の仕方は鬼滅よりはちょっと上手かったなっていう感じですね。えー、ということでね、進撃の巨人まだ読んだことないよっていう方はね、ぜひぜひ読んでほしいかななんてね、思いますね。 えー、今年のね、冬アニメから、えー、進撃の巨人ファイナルシーズンの後半もやるよということで、アニメの方も楽しみですね。えー、ということでね、えー、ちょっと進撃の巨人最終回について語りたかったので語りました。